会場の皆さん、こんんここにににちはこんにちはー宮城県は、仙台ありまり し, んと申しますたくさんのご声援よろしくお願い申し上げます。 I'm gonna d e ーはい、感謝のどうもありがとうございました。